こんにちは、ジャニスジャパンの水嶋です。本日は弊社マーケティング本部の斉藤と一緒に、こちらの日本におけるカスタマーエクスペリエンス変革力評価というホワイトペーパーの要点を簡単にまとめたいと思います。斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤さん、早速ですが、このホワイトペーパーの概要を教えていただけますか。はい、えー、このホワイトペーパーなんですけれども、まあブランド力とか、まあロイヤル ロイヤリティに直結する、まあ、カスタマーエクスペリエンスの変革に対する企業の準備状況を調査した資料になります調査対象は、まあ、日本を含むアジア太平洋地域の企業に属するビジネスおよび IT の意思決定者でした全体でおよそ500名、えー、日本からは約80名の、えー、回答がありましたなるほど CX のレディネスのスコアはどのように評価されたんでしょうかはい えー、と今回はですねアンケート調査をもとに6つの指標に基づいて、えー、とこの準備スコアをですね算出しました。で指標は、えー、とリーダーシップ、従業員エクスペリエンス、デジタルエクスペリエンス、えー、事業継続計画、まあ、BCP ですね、それと人工機能、まあ、AI の導入状況、そしてクラウドの導入状況になりますはいありがとうございます。 リーダーシップへの対応力以外は、弊社ソリューションが関係してくるところが多いですね。評価について、日本の結果は APAC と比べてどうだったんでしょうか。はいえー、日本は、えー、とクラウドの導入だけは他の国よりもです、ね、先行していたんですけれども、えーと、それ以外の指標は全体的に低い結果になりました。まあ、特に、まあ、デジタルエクスペリエンス、BCP、リーダーシップのスコアが、まあ、他の国と比べると。 まあ、相対的にに低い結果ななりましたなるほどではデジタルエクスペリエンス、BCP、リーダーシップが主な課題になるわけですねそうですね、一、はいえー、つずつちょっとあの指標を見ていきたいんですけれども、まずデジタルエクスペリエンスです。 でこちらの方はです、ね、日本の回答者の 55% がデジタルチャンネルの利用率がコミュニケーション全体の 30% 未満となっており日本のデジタルエンゲージメントのレジネス指数の 36% という数字に影響しています。 えっ、ー、と例えばまあラインとかはですね既に日本の人口をカバーするほどですね普及していたり、またあの新型コロナウイルスによってですね経済活動のまあオンライン化がえっ、ー、と去年すごく進んだんですけれども、そうなってくるとですねますますまあデジタルコミュニケーションが重要になってきます。まあただ現状この調査の結果を見ると、えー、対応が少し遅れているというふうな状況かなというふうに思います。なるほどありがとうございます。 BCP については、どういう結果が出たんでしょうか、はいえー、と BCP については、まあ、対応力のスコア自体もそうなんですけれども、まあ、対策としてアウトソースが中心となっているとい う, ふうなことがです、ね、課題とあると言えるのかなというふうに感じました。 えー、と新型コロナの、まあ、パンデミックのような状況では、まあ、社員の安全を守りながら CX のレベルをです、ねまあ、維持継続することが企業にとっての課題になります。まあ、日本はです、ね、地震も多かったり、まあ、最近ではです、ね、あの気候変動の影響もあって台風だとか、まあ、直近でもです、ね、豪雪といった自然災害が増えてきているので、まあ、在宅であるとか、まあ、サービスの持続化にで す,、ね、すぐに移行できるような体制 まあ、だから今、これまでと違った根本的にですね、BCP に対する取り組みを見直す時期に来ているのではないのかなというふうに、この資料からは読み取れると思います。なるほど、ありがとうございます。こうなってくると、さまざまな変化に対応するために、システムに対する柔軟性というのも求められてきそうですね。逆に、クラウド導入は約半数が導入済み。 20% の企業も、向こう24か月以内に導入予定と、APAC と比べても、先行していますねそうですね、はい、えーと、クラウドコンタクトセンターの基盤があるとです、ね、デジタルエクスペリエンス、まあ、BCP はもちろんですね、えーと、さらにですね、AI の導入や、まあ、従業員エクスペリエンスに関連したソリューションも、えー、と導入しやすくなります。はい つまり基盤がしっかりしていると CX でいとすね、はいえー、と例えば、弊社のジネスクラウドを例にとると、えー、例えば AI であるとか、まあ、チャットですね、あとはまあ音声ボットといった、えー、とこう対応の自動化以外にもですね、AI を使ったエージェントアシストといったソリューションも使えるので、例えば、えーえー、とエージェントがリアルタイムであのお客様の サポート方法について AI から、えー、と提案を受けて、それによってあの初回解決率が上がったり、まあ、その結果、ですね生産性の向上が可能となったりします。なるほど、そう考えると、テクノロジーをベースに CX をデザインする上で、リーダーシップが非常に重要になってきますよねはい、えー、そうだと思います。えー、CX は、まあ、お客様の体験を全社一丸となって変革することが重要です。 そのためには部門のまあ垣根を取 り, の取り払った対応が必要だったりまあ大きくこれまでの製品だとかあとサービスを変えたりだとかあとは企業文化自体もですね時としてまあ根本から見直さなければ なならない場合もありますでそういう変革をですね先導できるのは全社を横断的にマネジメントできる CEO であるとか、まあ、最近ではチーフエクスペリエンスオフィサーといったですね経営層の方も出てきております。えー、日本ではですねすでにいろいろ変化に対応できるような、えー、とクラウドの基盤が準備できているのであとはこうしたリーダーがですね登場すれば日本の CX の変革の取り組みも、まあ、より一層 加速するのではないかと、まあ、レ, レポートを読んでですね感じましたなるほど、そうですよね斉藤さん、ありがとうございました皆様、いかがでしょうか本ビデオでは、要点のみを簡単にまとめさせていただきましたがより詳細が気になる方は、ぜひ資料をダウンロードの上、ご覧ください また、資料の内容についてですね、ご質問ですとか、ジェネシスだとどこまでできるのといったようなご疑問点がある場合には、ぜひ弊社インサイドセールス、もしくはマーケティング本部までご連絡いただければと思います。はい、それでは皆様、本日はご視聴いただきありがとうございました。